エナジードリンク好きのハードワーカーにおすすめ頑張る人のひと休みをアップデート独自の技術で仕上げた新しい休憩体験を手に入れよう一息で新たなリフレッシュ体験をストーンエス本番いきますよーいカメラオッケー音オッケー OK! オッケー用意スタート どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。紹介する商品なんですけども、ストーンエスというものなんですけども、まずそのストーンエスの前に、ストーンというものを紹介していきたいと思います。働き方が多様化する現在、それに合った一休み方法が求められております。エナジードリンクに代わる新たなワークサポート、商品コンセプト、一息で一休みをあなたの力に。はい、というわけでこのストーンというものなんですけども、吸い込むとカートリッジ内の液体が熱せられ、蒸気が発生、蒸気でカフェイン、ギャバを吸引するブリージングデバイスとなっております。こちら 2019年12月3日にオンライン販売開始製品化実現のために製薬会社各種試験機関大学電気メーカーデザイナーなど様々なプロの協力のもと完成しましたこの商品発売開始と同時にビジネスパーソンハードワーカーを中心に注目を集め発売翌日には蒸気を吸うという体験これが多くのユーザーの心を捉え amazon 健康家電カテゴリー、ホームキッチンカテゴリーで高い評価で上位にランキングポケットにスッと入る手のひらサイズ石をモチーフとした コロンとしたデザイン。そのデザイン性や革新的なコンセプトが国内外から注目を浴びました。しかし、ここで新たな問題が発生しました。当トーンの価格は1万円。その後、入荷と完売を繰り返すも価格がネックでした。そして発売から3年が経過。時は2022年。カードリッジとデバイスが一体化。今回、こちらの商品を紹介させていただきたいと思います。 名前が、ストーン S。はい。ストーンと書きまして、半角が入り、小さい小字の S が入ります。でこちら、簡単に言いますと、使い切りで充電いらず、携帯も便利、価格もお手頃になりました。全く新しいジャンルの商品レビューを今回させていただきたいと思います。ワクワク、ワクワク。あ、商品がこちらとなっております。そして、ノベルティのこちら。はい。コーヒーカップみたいなものも入っておりますね。ストーン S4 本セットを提供させていただきました。ありがとうございます。 方法はめちゃくちゃゃく簡単です2だけ上3つがカフェイン入っておりまして最後こちらだけカフェインなしのギャバとなっておりますではまずギャバからこれ1本ですで開けますじゃんはいというわけでペンのような感じですテープがついているビニールテープを剥がします、はい、本当にペンのサイズと同一緒ですねここにゴムのキャップがついていますのでこちらを剥がしますはい こちらが本体となっておりますが裏側そして手前が FA のような形ですねスーッと光りますのでここも注目してくださいではいきます口をつけてスーッそして離してという感じですねお尻の部分が光ります LED が搭載されていますちょっと照明を落としましてどんな感じに映るのかやってみたいと思いますすいません いきますねよく見てくださいピント OK 見ーていきますようわーいちょっと後ろにねいい電源が切れた際は LED が5秒間点滅するというその場合は新しい商品に変えます S の特徴をですね4つ紹介していきたいと思いますまず1つ目充電が必要ありませんこのままもう充電が最初から溜まっておりますそしてどこでも持ち運びが可能です、まあ、このまま持つとさすがに衛生面がありますので例えば移動する際はこれをこうしてキャップがありますので簡単にゴムつけれますのでこういう感じですね、まあ、あと個人的に口つけるところなのでなんか拭いてからやった方がいいかと思います1本使い切りとなっております面倒な充電は不要リモートワークですとか旅行など様々な面で手軽に身近に貯め ことができますはいというわけでですね次、まあ、どうせだったら赤いのいってみましょう取扱説明書こんな感じでですね書かれておりますのでまずはテープを剥がしますはいこちらとなっておりますんー エナジー感めちゃくちゃします。では、二つ目、カロリー糖質ゼロ。罪悪感ゼロの一休みができます。まあ、一般的なエナジードリンクですとか、お菓子と違い、カロリーや糖質成分溶け込んだ蒸気のため、罪悪感ございません。ありがとうございます。では、続きまして、三つ目の特徴、緑いってみたいと思います。見えたこれは何味だじゃあ、吸ってみます。<笑>これはなんだ ミント、ミントです。フリーンはミントとなっております。スッキリしますね。はい。というわけで、3つ目の特徴なんですけども、ミストジェット機能搭載。こちらによって、新たな刺激と満足感を得られます。なんとこちら、ジェットエンジンから発送を得た新機構が搭載されております。すごくないですかよって、直感的な気流を発生させることができます。続きまして、4つ目。ラストですね。こちらは、紫。なんでしょうね。紺色というか、これは甘い香りがしますね。いきたいと思います。はい。 ブルーベリー。あ、これ一番味がしっかりときておりますね。えー、では、4つ目の特徴。1本あたり20円のコスパ。コストを気にしないで、一休みすることができます。ありがとうございます。こちら、1本あたり5回吸引することを想定すると、1本で約400回吸引することが可能となっております。 というわけで、4つの特徴を紹介しました。え、ここからですね、もう少しポイントを絞って紹介していきたいと思います。え、まず今回のこのストーン S なんですけども、気になるのはね、味や香り、これはどれくらい持続するのかという疑問。このストーン S はですね、1本400回吸引することができます。え、なお で, ですね、長期保存すると、本来の味、香り、こちらが楽しめなくなりますので、目安、お買い上げから2週間のご使用がおすすめだそうです。そしてですね、交換のタイミング、こちら基本的にはもう使い捨てです。なので、これはもう捨てて、新しいのを吸うみたいな。 な感じとなっております後ろのお尻が蛍のようにピカッと光ったかと思いますがあれが光らなくなったらもう終了の合図で電源が切れると蒸気や香りこちらが弱くなってきたら取り替えの時期となっております、えー、そしてこちら音がするのかというわけ で, ですねまあ、監督さっき4回吸ったんですけどもかすかにするのかなと近めで吸ってみたいと思います音音に注目してくださいね赤いやついきたいと思います ほとんど聞こえないです。静かな空間でそろっと出して。無音ですね。はい、無音でした。というわけで結論です。音は出ません。そして、改めてですね4本紹介したいと思うんですけども、この濃い緑、それがミントとなっております。ミントかけるカフェイン。うん、すっきりとします。続きまして、赤、ワインレッドの赤、エナジードリンクとなっております。エナージードリンクを飲んだ後の口の中で広がります。続きまして、紺色。 がこの4本の中で味がしっかりと染み付いている体感しますこちらこのシルバーのこちらですねココナッとギャバとなっておりますこちらのみはカフェインが入っておりません なんか甘い感じのココナッツミルク。ギャバとはですね、トマトやカカオなどに多く含まれるアミノ酸の一種で興奮状態を抑え、体が休まりやすい、リラックスした状態に持っていくことができます。調べますと、ギャバはアドレナリンの分泌を抑えることで、血圧を正常にし、酸素の供給を助ける働きもあります。というわけで、頭をリラックスさせて寝ることができる、他の3つとは別のタイプのストーン s スとなっております。 はい。ということで、ここからですね、気になる購入方法、価格帯を紹介していきたいと思います。で、方法は何通りかあります。アマゾン、楽天ですと、1本約1500円ほどで買えます。ただ、1500円。もう少し安くなります。こちらを販売してます。EC サイト で, ですと、初回がなんと500円。次月以降は1300円。なので、200円安く購入することができます。そして、送料、手数料も無料となっております。興味がある方は、ぜひ、概要欄に詳細貼っておりますので、ちなみに EC サイトで契約しますと、ハブスクみたいな感じです。解約手続きがない限り商品をその都度 注文しなくても事前に選択した期間で自動的に商品が届くことになります継続期間の約束や違約金はなし商品の変更や停止はいつでも ok となっておりますはいというわけでですストーンウェイス今回紹介させていただきました監督もですねこちら編集の合間リラックスをしながら大逆感ゼロ一息リフレッシュしていきたいと思います今回監督ドメルティー付きのものじゃじゃんとはいコーヒーかなと思うんですけども実はちょっと違うよみたいな中を開けてみますとこういう感じで 本製品はストーンエス専用の紙コップ型デバイススタンドでストーンエスを使用する以外のご使用はお控えくださいというわけでコーヒーカップに差し込み口に入れるとさーて一息つくかーというわけでこうしていいねこんな感じで吸うことができるノベルティですね 皆さん、いかがだったでしょうかちなみに監督の商品ですね、連絡来た際に初めて知った商品なんですけども、こんな商品があるのかという、ちょっと驚きとともにワクワク体験をこちらでさせていただきました。ぜひ皆さんもですね、この動画見て興味がありましたら、一度買ってみてはいかがでしょうかこのチャンネルでですね、監督がこの商品はいいなっていうものですとか、大好きなアニメグッズですとか、こういったなんかワクワクするような、ね、紹介していただいております。そしたとこの動画を見ている企業の皆様、ぜひね、面白い商品があればメールにご連絡ください。 ししししててよよくく紹介いいいいきたいと思いまますすのでよろしくお願いいたしますはいというわけで監督ラボの監督でしたではまた次の動画で会いましょ う, う一息で新たなリフレッシュ体験をエナジー1つ一息でカートリッジと1個目カートリッジ と, ッッとペンのペンのここにねさらっと入りますの で, で吸って終わったら、えー、ゴム製のフタがありますのでつけてこちら戻すみたいなこんな 4本セットにしてねえ、何持ってんのいや、ストーン S ですよみたいな感じで